<笑>いやっとやでもうそたね。 自分でもね、<笑>できないんだよね、これは。<笑>あーあー、手に汗握る。<笑>あーあー、手に汗握る。 怖怖<笑>怖いい。いよ、よ、ちょっとあるるタイ側に欲しいハ す, <笑>す。だって俺ド S だもんな受てウケたくないもんだって。 あ も, うもうそれぐら い, い, い, <笑>もう い, いもう優しく言って優しく言ってよあああ あ, あ, あうまいそそ嘘そんなもうそんぐらいでいいもう十分じ<笑> あ, あ俺はもうだってさ言われるがままにやるからさ<笑><笑>ああひどい店だよね<笑><笑> 人いやいや自分は嫌ってそうそうそう<笑>ええそ こ, のこれ最低ですよ。もう受けたくないよ。<笑>痛いよ 今でで何割割割ららいい2 3 4割ぐらいまでいいいい力まってみてみ<笑>ああおおおおおおおおだってさうちのお客さんたちここ「あもう少し」とか言うやん。<笑> どういう心理してるのかな？<笑>どうもやばい。俺一番痛いですからね。ここそ一番痛いよね。やっぱりね。あ ちょっと、ちょっと休憩しよう<笑>。<笑>ああ、腰が抜ける<笑>あ。あれだね、一回心をると、本当無理だ ね, <笑>だね。<笑>